いやいやいやいや、見てきましたよ、呪術回戦ゼロはい、ということで、えー、本日公開の呪術回戦ゼロ、クリスマスイブに何か予定あると聞かれたら、そうです。今日は呪術回戦の日です、<笑>ということで、もうクリスマスとは関係ないイベントをね、過ごしていた私なんですけども、えー、そうですね、今日は、えー、そんな呪術回戦ゼロの感想ですね、えー、ネタバレなしで話したいと思うんで、皆さんぜひぜひ最後までご覧ください。ということで、えー、こんにちは、のいちやすということなんです いや普段はこのチャンネルですね、鬼滅の刃を上げているんですけど、今日は、まあ、呪術改戦にも触れていこうよということで、まあ、動画はね、初なんじゃないかなと思ってますね。ということで、何卒よろしくお願いします。さあ、ということで、早速皆さんちょっと気になってるかなと思うんですけど、こちらの T シャツ、はい、もう染まっております。<笑>呪術改戦色に染まっておりますよということでね。あ、こちらにもですね、はい、なんと<笑>、呪術改戦のポスター、これよくないですかはい、ちょっと売ってたんでね、もう、 早めの時間に行ったわけじゃないんですけど、普通に売っててね、ああこういう買うわと<笑>買うわということで、うん、こう二年生図とかね、おっこつゆうた君とかこんな感じで写ってるんですけど、いやいいっすね、ポスターはやっぱね1個は欲しいっすからね。でパンフレット買ったんですけどこちら見てください。はい、いや僕やらかしちゃったんですよね。パンフレットまさかの2つ買っちまったよということで、まあ、こちらね特別版とまあ、通常版ということなんですけども、あのなんでこれ間違えて2つ買っちゃったかというと、ね。 いやまあ本当はね、特別版1個買えばよかったんですよ、うん。なんだけど、僕の先に並んでた方が、なんか2つ購入しておりまして、この2つ買った方がいいのかなと思っちゃって、間違えて、そのお宅の方に便乗してしまいまして、えー、僕も2つ買ってしまいましたよということで、別に僕はね、片方どっちかでよかったんですけど、あの、まんまとトラップに仕掛けられました。はい。<笑>いや、まあ別に2つ買ってもいいと思いますよ。あの、揃えたい方とかね、こんな感じで表紙がね、違うので、まあそれはありだと思うんですけど、 僕はなんかそういうわけじゃなくて片方どっちかでよかったんで<笑>。<はい笑> トラップに引っかかりました皆さんは間違えない、ようにえ欲しいいいいい方はははどどっっっっちちかかかねままあ、特別版がいいかなと僕は思てててるんで、まあどっちかね、買ってみてください、はい、そんな感じでした。ということでえ、映画の感想を話していこうかなと思うんですけども、いや、まず皆さんね、ちょっと気になってるかなと思うんですけど、まあ、呪術回戦の映画、今回どうだったのよと、まあ、面白かったの面白くなかったのっていうことね先にちょっと言いたいかなと思うんですけど、も う, もう端的に言えばね、まあ、面白かったんだけど、ただ微妙な点はあったよねっていう感じでしたね。まあ、確かに最 の映画でしたけどまぁ、あ、思考まではいかなかったんだよねっていうことでまあその足りなかった部分とかまあ、良かったところと悪かったところちゃんと話しながらまあ、総合的に今回はねえちょっとネタバレなしの感想ですけどもまあ、ガチでちょっと語っていこうかなと思っておりますでまあ今回の動画ねネタバレなしですけどまあ見た方も見てない方もねどっちとも楽しめるような感じの動画にしようかなと思ってるんでぜひぜひその辺は、えー、最後までご覧くださいとさあということで話していこうかなと思うんですけどもまずはですね をちょっと話していこうかなと思います通りどうだったのよということなんですけどもまあ、全体的に見た感じ結構バランスは良くてまあ、最初の方ちょっとね微妙かなと思ったんですけどまあ、後半からのこう勢いがすごかったよということでまあちょっとねあの元になってるのがこちらということでまあ、呪術回戦0回読んでいただいたらわかると思うんですけどまあ、後半のあれはすごいよねっていうことではいもう戦闘シーンとかもうマジで面白かったしもう後半の立 畳み掛け、そしてまあ、エンディングの落ちっていうところはマジでストーリーとしては良かったんじゃないかなと思います。ただまあ前半がねもうちょっと面白くできたんじゃないかなと僕は思ってますね。若干前半退屈だったっていうのがマジで悲しいですね。はい。いやでも良かったですね。こう<笑>。 <笑>マジで良かったですね。はい。で、続いてちょっと演出話していこうかなと思うんですけど、まあ僕が気になったね、演出なんですけど、乙骨裕太くんの感情がわりかし情緒不安定なんで、いや、今回ね、共感できる部分と共感できない部分っていうか、なんかちょっとうざい<笑>、なんかちょっとうざい部分があって、そこがちょっと演出が、まあ大げさだったというか、まあ、セリフっていうところでもそうですし、感情っていうところでもそうですけど、まあちょっと 大げさな部分はあったよね。っていう。乙骨豊くんのまあ、シナリオでね。まあ、そこがちょっと気になったかなっていう部分ですね。ただまあ悪く言うとそんな感じなんですけど、まあ、別にそこまでひどかったっていうわけではないので、まあ、唯一挙げるとしたらそれぐらいですかね。まあ、ちょっとお骨豊くんの感情大げさじゃないみたいなね。盛りすぎてないみたいなね。まあ、演出はありましたね。原作で読んでる時より。 ちょっとそこは感じたかな。で、まあ作画クオリティなんですけど、もうそれはね、もう PV で見ていただいたらわかるんですけど、作画クオリティに関しては、マジで文句なかったんじゃないかな。もう PV で見たまんま、あの映像っていうかまああの背景だったり、あの作画がずーっとこう続いていくんですよね。最初からもずーっと続いていって、そこがね、素晴らしかったですね。一貫性っていうのがあって。なんか極端に局地的にすごい作画良くなるみたいな。とかじゃなくて、まあ 平均的にずっと高い作画を維持していたで戦闘シーンになるとそれがさらに良くなるっていうまあ、そこのやっぱ作画クオリティっていうところではマジで素晴らしかったですねマッパさんの本気をね感じましたねはいでちょっと僕が結構思ったのがも ちょっとね、今回シリアスにすれば面白かったんじゃないかなと思ってて、なんかね、呪霊とか、まあ、呪いっていうのが出てくるんですけど、まあ、その扱い方がちょっと雑じゃないみたいなね、もっと本来怖いはずの、まあ、呪いだったりとか、まあ、特級呪霊っていうのが出てくるんですけど、相手側の特級呪霊っていうところだったり、相手側の、まあ、敵の怖さっていうところが、今回ちょっと引き立てるのが下手くそだったかなって思ってて、もっとシリアスにもっと敵強そうに見せてきたら、 もっと。 ちょっと面白かったんじゃないかなと思ってて、やっぱり敵って強そうに見えれば見えるほど、それっていうのはまワクワクして、こっちも主人公頑張れってなるんですけど、なんか敵がね、いまいちなんか強そうに見えなかったというか、まあこっち側のリカちゃんの、まあ、特急音量が、それよりも全然強そうに見えちゃったんで、リカちゃんの呪いはめちゃめちゃ強そうに見えて、そこはマジで良かったんですけど、逆に、まそれのせいで相手側が弱く見えてしまう。なんか こっち側が有利に見えてしまうなんかそれがねなんかいまいち感情が乗らなかったっていうかもっとなんかシリアスにしたたら面白かっっんじゃないいて僕は思いますけどねはいまあそこはでも原作のもう初めからそういう風になっちゃってたからまあ仕方ないことなのかなと思うんですけどまあただまあ見せ方によってはね、まあ、もっと怖く見せられたりとかまあそういう部分もあるのでまあそこはちょっと今回ねはい悪かった点ですねはい。で今回ね最後の方がすごく良かったんですけど僕ねちょっと本気 本編の本筋の人物とは、ちょっと関係のないところでちょっと感動してしまいまして、あの原作勢ならわかると思うんですけど、語用破本法、絵本不遇のね、あのシーンはちょっと、ま、ぐっとくるものがあったというか、その先の展開を知ってるからこそ、すごくなんか、 グッとくるものがあったんですよね皆さんわかりますかうん、えー。本筋とは関係ねえところで<笑>。僕はすごいそこが一番良かったんですけど。最後の方のね、あのシーンね。うん。あれ良かったなぁ、マジで<笑>。ちょっとなんか涙出るというか、そこが一番感動したんですよね。うん。ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけど。はい。見た方だったら分かると思います。はい。で、まあ、エンディングと本編のセリフっていうところが被ってたのは、すごく演出っていうか見せ方として、 良かったなっていうか、まあ、シナリオとして良かったなと思ってて、エンディングの、ま、歌詞が、ま、本編のセリフであるんですよ。それがね、今回<笑>、良かったね。うん、そこは良かったね。ほんと評価したいなと思ってて、なんかエンディングに繋がるじゃないですけど、本編のセリフが、そのままエンディングにこう乗ってくるんだよねっていうところが、細かいこだわりで、なんかすごくグッとくるというか、泣きそうになっちゃいましたね。なんか<笑>、あ、これエンディングの歌詞じゃんみたいな、なった時に、すごくよかった だったっすねうんそこちょっと注目してみてくださいマジで、うん、で今回兄ニりでエンディングの後に映像があったんですけどまあそれは皆さん本当に重要だと思うんであれはね見逃さないでちょっとしっかりエンディングの時もねあの席を立たずに最後までちょっと今回ご覧くださいとエンディングの後のあの映像あれなんなんだろうね何なんだろう ね, 何なんだろうね<笑>エンディングの後の映像がちょっと気になってますねはいで今回ね結構注目されていたキャスト陣の演技力アフレコとかそう こういうのどうだったのよということなんですけど、あの落っこち裕太くんのまあ、声がまあ、尾形めぐみさんということでまあ、エヴァンゲリオンのね。シンジ君と。 まあ、同じだったんですけど。で、まあ、そこで結構 SNS とかで、まあ、声違くね、みたいな、予想と全然違くね、みたいなね、感じで、まあ、若干叩かれてはいたんですけど、僕ね、今回見た感じね、乙骨ゆうたくんの声ね、違和感なかったっすね。まあ、演技力はもう素晴らしかったし、乙骨ゆうたくんの声っていうところは、あんまりでも、なんかそんなに意識、うん、してたけど、違和感なかったんで、まあ、良かったんじゃないですか。まあ、そこはちょっとわかんないですけどね。まあ、それぞれだと思うんですけど、まあ新 ジくんらしさっていうのはまあ、あったっちゃあったっすけど、そこにはちゃんと奥骨裕太くんっていう存在がしっかりあって、尾形めぐみさんの演技力をね感じましたね、すごかったっすはいで今回マジでキャスト陣で、もう MVP あげたいんですけど、マジで良かったのがリカちゃんの声優花澤香菜さんです。これマジで良かった。これはもうマジで良かった。本当に過去回想のシーンからあれまでね素晴らしかったっすね。リカちゃんの声優、うん、まあ、花澤香菜さんと。 といえば鬼滅の刃で観路寺光さんを演じておりますけどやっぱりでもね僕は花澤香菜さん素晴らしいなと思いましたねアフレコの中に哀愁漂うというかちゃんんとでで可愛くて素晴らしいんですよただそこにはちゃんと哀愁があって本編とねすごく密接に絡んでくるというかいやもう本当にリカちゃんなんだよねってい う, もう花澤香菜さんじゃないんだよねっていうちゃんとリカちゃんなんだよなって<笑>。 それがもう本当に聞いてて、花沢香菜さんじゃねえってなって、この演技力というか、アフレコの力、マジですごかったですね。だからマジでそこは本当注目していただきたいですね。花沢香菜さんのアフレコ。皆さんぜひ注目してみてください。続いて良かったのが、山ちゃんのアフレコもマジで良かった。<笑>なんか、ミゲルっていう役でね、確かね、出てきたんですけど、まあインド人みたいなね、感じで、ちょっと鉛のあるね、日本語だったんですけど、山ちゃんはもう面白かったしね。<笑>出てきた瞬間に笑って、 っちゃったし、それでいてなんか敵だったんですけど、まあ、強そうだったんですよね。じゃあ山ちゃんはやっぱり<笑>いつも通り<笑>、いつも通り素晴らしかったよっていうことですね。まあ、これはも う, もう誰もがね分かってる通りだと思うんですけど、山ちゃんはもう素晴らしいですからね。はい。まあ、今回 MVP 上げるとしたら、まあ、花澤香菜さんだったかな。まあ、ゲットスグルのねアフレコもすごい良かったですね。桜井さんの、うん あ, あれも良かったな。うん。まあ、だからアフレコっていうところでは本当演技力<笑>、もう本当素晴らしかったと思います。はい、でまあ一応。 良かかったところと悪かったたとととこころろ悪そんんなな感じなんですけど、まあ、呪術回戦1期と比べてどうだったのってことなんですけど、まあ、それはもう断然劇場版で、もうさながら呪術回戦1期よりも圧倒的に面白かったんじゃないですかそれはもう断定できるかな呪術回戦の中で比べたら、もうどのエピソードより も, も今回の劇場版が一番面白かったと思います。はい。まあそれはね、まあアニメ化してる部分だけで言うとですけどね、はい。編が出てくるん ですけどまあそことかと比べるとね、まあ、若干劣るかもしれないですけど、まあ、でもすごく面白かったっすよ。はい、で初見でも楽しめるかどうかっていうことなんですけどまあ一応ね初見でも楽しめるんじゃないかなと僕は思ってます。はははいいただででですね呪術回戦のの、まあ、基礎的な知識まあこ人人人物物どういう人物で主人公は誰でとか、まあ、そういう基礎的な知識は知ってないとちょっと お誰みたいな感じになっちゃうかもしれないんで、まあ、それはでも知ってた方が絶対面白いですけどね。だからまあ呪術廻戦ま4話ぐらい見たらアニメ4話ぐらい見たらまあ、映画見に行けるかな？って感じですね。まあ、全部見なくてもまあ、今回主人公がまあ、本編の主人公とは別の主人公でまあ、今の2年生が描かれた話なんですよね。だから、まあ時系列的には呪術廻戦。1話よりも前の話なんですけど、まあ、でもスタートではないので、基礎的な知識はないとちょっときついかなと。思っ なんですけど、まあ、全く知らない方でも、まあ、アクションシーンだったり「一つ呪術廻戦ってどんな感じの物語なの?」みたいなどんな感じの世界観なのっていうのを、まあ、知りたい方は普通に見れちゃうかなとは思いますね。 はいまあ、雰囲気を味わうっていう上ではうん呪術廻戦ってこういう物語ですよっていうちゃんと味わえるかなとは思ってますねはいまあだから初見でも一応見れるかなとは思ってますはいで今回やっぱね呪術ファンにはやっぱたまらなかったんじゃないかな僕はすごいまあ呪術廻戦もそうだし鬼滅の刃もそうだし進撃の巨人もそうだしまあいろんなアニメ好きなんですけどまあ一呪術廻戦ファンでもあるので、まあ、そこは非常にやっぱ面白かったですね今回こういう悪い点とか話してるけどまあそういう忖度ありの感想で言うの もう最高でしたよと<笑>もう呪術廻戦ファンには本当にたまらなかったと思いますよ。うん僕メイメイっていうキャラが好きなんですけど、まあ、今回初登場アニメでね戦闘シーン描かれててもう大興奮してしまいましていやもう最高じゃねえかと<笑>もうそういうところがもう呪術ファンなんですけどもうそういうなんかキャラクターこういう誰か好きだよみたいなね方は本当に楽しめるんじゃないかなと思ってますね。は い, いやナナミンもかかっっこよかったしね五条悟も か っ, こよかったしただまあ今回登場しないキャラクターとしてまあ時系列がまあ主人公たちよりも過去の話なのでまあ主人公たちが一切登場してこないよと呪術第1話で登場してきたあの人たち登場してこないよっていう誘り来ないんだよっていうことでまあそこはねちょっと寂しくはあったんですけどまあ逆にいつもの雰囲気とは違う感じでまあ2年生にスポット当たった感じでねまあ犬巻トゲくん好きな人とか多いんじゃないですかあとパンダ先輩とかね多分それ 手好きには結構たまらなかったんじゃないですか<笑> 面白かったっすよ。うん。まあ、そういうキャラクターっていうところでは、すごく面白いものがありましたね。はい。だから、呪術ファンにはめちゃくちゃたまらなかったんじゃないで、最後に、今回総合得点、まあ、一応点数つけたんですけども、まあ、93点となりました。100点満点中93点ということで、まあ、一応ね、え、この点数が、ま、どれぐらいの値なのかっていうことで、まあ、過去に、ま、最近見たアニメ映画で点数つけたやつ、見ていきたいなと思うんですけども、まあ、シン・エヴァンゲリオンが99点僕つけました。まあ、これはもう、本当に文句ないという 最高だったんで99点つけましたでまあ「鬼滅の刃無限列車編」が96点ということでまあちょっとやっぱり鬼滅の方が全体的なバランスとしては良かったのかなと僕は思ってるんでまあそこは96点となりましたねまあだからその後に「呪術廻戦0」が来てまあ、93点ということでまあこれめちゃくちゃ高いですよ、うん、で今年見た映画「竜とそばかすの姫」は87点ということでねもう竜とそばかすの姫よりも圧倒的に上でしたからうんまあ興行収入で言うと 100億円はいくんじゃないかなと僕は思ってますね。はい。で、まあそうだ、SAO のプログレッシブ。あれが97点ということなんですけど、SAO のプログレッシブに関しては、もう鳥肌と、あの、気象転結の締まり方が最高だったんで、これにはちょっと勝てなかったですけど、もう今年一番の映画は、まあ新映画ということで、まあそんな感じの、まあランキングつけるとそんな感じですね。はい。SAO だからなんだかんだで今年結構優秀だね。 うん、素晴らしかったね。うん。見た映画の中では。だから SAO みたいな見終わった感情が今回なかったのがちょっと残念かなと思ってて、まあ、SAO を見た後どんな感じになってたかっていうとですね、は<笑>これはって感じでもう神を見たかのような感じですっごくもうすっきりとした気持ちで映画館をこう去っていったんですね。で、今回呪術改ゼ0終わった感じどうだったかというと、うーんって感じだったんで。 最高だったけど、なんかちょっとなっていう消化不良じゃないですけど、そこがあったんで、まあ、それがちょっと、まあ、今回の本音かなと、僕は思っております。はい。で、じゃあ最後に、えー、呪術回戦2期はあるのかないのかっていうことなんですけども、えー、これはね、えー、呪術回戦の続編第2期はね、あると思います。はい。<笑>もう 100% あると思います。あの、エンディングの後の映像を見たらわかると思うんですけど、あれはさ、あれはさ、アニメで続きますよっていうアニメでさ、<笑>ま、あれはアニメでの伏線じゃん、もう。<笑> <笑>言うなればもうアニメでの伏線なんで、呪術第2期絶対続くよ。うん、これね。<笑>そこはだからまあ、深夜アニメ楽しみにしておきたいなと思います。はい、ということで、ちょっと長々とね、ぐだぐだと喋ってしまいましたが、皆さんは呪術改戦のゼロの魅力伝わりましたでしょうかいや、まあもう迷ってる方は見に行った方がいいと思いますよ。うん。 で、まあ、呪術ファンは見に行ったらかなり興奮する内容かなと思ってるんで、そこは多分行った方がいいと思います。はい。<笑>もう迷ってるなら見に行けということで、正月あたり皆さん見に行ってみてください。ってことで、えー、今回の動画良かったという方はね、えー、高評価、そしてね、えー、チャンネル登録なんかもよろしくお願いします。いや、まあ、感想を語るのって結構難しいっすね。<笑>しかもネタバレなしだしね。ってことで、えー、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回のところでお会いしましょう。うっばい いやこの呪術の T シャツどうですか<笑>皆さんどうっすか<笑>ありがとうございました。